きゃんうん、えええどうぞ。 はい、じゃんけん。はいはい。乗って。乗ってください、こっち。持ち上げるよ。はい。はい、どうぞ。 うん二刀流の意味がさあの例えば。 バッターとピッチャーみたいに別のものっていう意味になってるけどさ二刀流って刀と刀じゃないそうだね<笑>あれだよねなんだっけ武蔵と小次郎の人が刀そうだ、ね、まあ1本は短いけど、うん、でも刀と刀だから、ね、バットを2本で打つっていうのが二刀流なんだけどね<笑>あっ違う投げるだからボール2個投げることなの。うん 何の話をしているんですかおはようございますジャン君はブラッシングの後ちょっとトイレに入ってしまいましたがでも心配するほどではなくなっていると信じていますジャン君よろしくポンぽんちゃんポンちゃんポンちゃん大変大変ポンちゃんポンちゃ ん, ん, ちゃ ん, んはいお届け物 プレゼントが届きましたありがとうございますぽん、ま、ちゃんのお誕生日にこんなにいっぱいいろいろなものが来ていますまずは小さいおなんか取っ手が白木になっているかっこいいね猫じゃらし猫じゃらし遊ぼうねあ と, あとで開けるねそして猫の足の柄の 毛毛？これはあれかな。ジ<笑>ャンクにあったかいってやつかな。ほうほう。ししぬくぬく何にやらみたいなことですか。ちょっと描けましょうか。うん、よ, よしよしよしよしよしよし。あ、そうだね。ブランケットかな。はい。 じゃ、あこれはジャンクイン用だね、はい。上からかぶせますよ、これね。かんなさに使わせていただきます。まずは。ポンちゃんのお誕生日なので、ポンちゃんにかけてみる。はい。<笑>これは何だろう。そして。ポンちゃん、今日は一個ないの?。くる。 はいはい、乗るよね。はい、そうだよね。はい、ポンちゃんも乗るんだよね。あのパキって割らないようにね。パンちゃん。そしてこれはちょっとなと。圧縮されている。圧縮されている。クッションみたいなのかな。これもあったかしいいかな。<笑>開けてみましょう。 い<笑>そうだね。 あれもう慣れてきたかな暗いねぽんちゃんそしてぽんちゃんへの冷たいだよ、はい、メインですとこれはぽんちゃんお気に入りになるでしょう開けた途端乗るかなそんな感じがするね開けていいじゃんぽんちゃんちはいぽんちゃんのお誕生日のプレゼントいただきましたありがとうございます <笑>なかなかしっかりしたよし。オンちゃんおにゅうだよ。よかったねオンちゃん。あ来た来た来た来 た, <笑>来た来た。はいはいはいはいどうぞー。よかったね。ー喜びた冷たい<笑>一番ってい、うん、思ってるわけだね。やっぱ新しいな気持ちいいんだよね<笑>ごめんごめん。びっくりした。<笑>集中しているときに触っちゃった。 楽ね、コンちゃん。楽しいはい、よかった。どうもありがとうございます。いいちゃんとたたも。お乳は本当気持ちいいんだよね、コンちゃん。<笑>いいね。はい、じゃあこれは後で遊んでるシーンも撮れれば撮ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ウェイ、ウェイ。ウェイ、ウェイ、ウェイ。ちゃんが揃、うん、ってます、うん。あ、ごめんね。<笑>うん いいね、いいね。なんかキラキラがついててさ。はい、パリパリパリパリパリパリ。キ<笑>ラキラがついてていいね、ポンちゃん。じゃあ、くん。じゃあ、ポンちゃんがこれで移動したら、爪とぎ使えると思うけど。<笑>必ず戻ります、ここに。うん。うん。<笑>爪とぎ、からとかないんだね絶。絶対離れない。あ、来た。 ちょっとここでじっくり味わいたいらしいです。はい、後で遊ぼうね<笑>、うん